まるで時が止まったかのようなそれでいて打ち寄せる波のような不思議な高揚感に包まれた時間2010年第71回のオークスはゴール版を越えた後も真の決着を見るまでに10分以上もの時間を要する異例の展開を迎えていた そして電光掲示板に点灯した「同着」の2文字女王の座についたのは1頭ではなく2頭アパパネとサンテミリオンクラシックレース史上そして g 1史上初となる1着同着それが競馬の神様が描いたシナリオだった アパパネとサンンテミリオン2頭のオークス馬がたどってきた道のりは対照的なものだったアパパネは2歳7月のデビュー戦こそ3着に敗れたがその後は3連勝で2歳女王に輝くとクラシック初戦の大花賞を勝利オークスでは他の17頭の挑戦を受けて2冠を目指す立場 とはいえ、アパパネが絶対的な存在。というわけでもなく、単勝オッズは 3.8 倍。母、ソルティービットが短距離馬だったことによる、距離不安が囁かれていた。一方のサンテミリオンは、デビューが年明けの1月。アパパネが2歳女王になった時点でも、まだデビューすらしていないという状況であった。 しかしながら、オークストライアルの一つ、フローラステークスを勝ち、オークス当日は5番人気。アパパネを脅かす復兵の一頭として評価されていた。そして迎えたレース当日。天候はまさかの雨。まだあどけない少女たちにとって過酷とも言える条件。 しかしこの雨が歴史的名勝負を生み出したのかもしれない運命のゲートが開きまず飛び出していったのは20乙女ハイペースで後続を先導しその3馬身後ろにアグネス・ワルツ3番手グループはそこからさらに10馬身後ろ縦長の体型でレースは進んでいく サンテミリオンは中段の外目にポジションを取り、アパパネはその直後、2頭は東京の2400メートルでは不利とされる大外、八枠に入っていたが、雨が降ったこと、先行勢が速いペースでレースを進めたことで、理想的なレース展開を迎えていた。4コーナーを回る頃には、あれほどあったリードはなくなり、後続が殺到。 逃げていた20乙女が早々に脱落すると先頭は2番手にいたアグネス・ワルツへと変わる少女は踊るされど進まずそのまま押し切れるほど府中の直線は甘くはない彼女が抜け出した直後大外から襲いかかってきたのがアパパネとサンテミリオンこの2頭だったうちのサンテミリオン 外のアパパネ二頭の叩き合いはあまりにも熱くそして美しかったいつまでも続くかのような錯覚に陥るほどに掲示板に同着が灯った瞬間城内がわーっと湧き上がったそして万来の喝采と拍手が二頭の勝者をたたえたのである この年のオークスはこの瞬間こそがゴールだったのかもしれないアパパネはその後集荷賞を制し牝馬三冠を達成名品への階段を着実に上っていく一方サンテミリオンはこの勝利が生涯最後の勝ち星となったまるで全身全霊を出し切ったと言わんばかりに 2頭は今母として新たな戦いの日々を送っている。決着はいつか子供たちで。